皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月27日、ものすごく久しぶりにバトンちゃんがやってきていました。前回は何ヶ月前だったのでしょうか。ともあれ、今回のアンケートについてです。なってみたいスライムを聞いてくるということは、普通に考えたら妖精の国のアップデートですよね。あるいは、スライムレースで使えるスライムの種類が増えるのかもしれません。キングスライムとかは、普通になってみたいですね。 あとは浮いている系で、ドラゴスライムとかでしょうか。というわけで、私の回答はこれにしました。なってみたくないですかだって最強のスライムですよ。みんななってみたいはずです。さて、バトンを届けに行きましょう。すごい家が見えてきました。中もすごいに違いありません。ガンオケハウスでした。この並べ方は、なかなかの才能を感じさせられます。